スーパーショット連発。女王ロコソラーレ前回準 V チューブ電力に勝利。岸形日本カーリング選手権大会予選リーグロコソラーレ8から6チューブ電力2日。北海道アドビックスところカーリングホール。カーリング世界選手権代表をかけた今大会。前回女王のロコソラーレは前回準優勝のチューブ電力と対戦しました。 1点リードのロコソラーレは2エンド、ガードストーンを使ってハウス内のストーンを外に出すランバックを狙います。しかしショットの制裁を書き、相手にチャンスを与えると、このエンドに失点。それでも4エンドには中部電力のラストストーンを残し、ハウス内にはロコソラーレのストーンがナンバー4まで配置。中部電力のドローショットが流れ、ロコソラーレが2点スチールに成功します。 さらに6エンド、中部電力の強力なナンバー1をハウス中心につけられ、1点スチールのピンチを迎えますが、ロコソラーレの藤沢さつき選手は自分たちのストーンに当て軌道を変える見事なショットを見せ、相手のナンバー1をテイクアウト。このエンドも2点を追加し、3点差とします。しかし、ここで終わらないのが前回準優勝の中部電力。 ロコソラーレは7エンドに2点を返されると、9エンドに1点をスチールされ追いつかれます。6から6の同点で迎えた最終10エンド、後校のロコソラーレは最後に1点を取れば勝利する状況。ハウス内にストーンが残らないよう、相手のガードを外しながら試合を運ぶと、吉田千ナビ選手がランマックでハウス内の相手のストーンを一掃するスーパーショットを見せます。 最後は藤沢選手が相手のナンバー1を外に出し、ロコ・ソラーレが単独首位の5勝目を挙げました。試合後、藤沢選手は、こういう接戦で行くのは分かっていましたが、我慢強く戦い切れたのが良かった、と試合を振り返り、6エンドに見せたスーパーショットについては、 チャンスでもピンチでもあるショットがスキップは多いので、すごく練習もしましたし、練習の成果が出せた、と答えました。ロコソラーレの次戦は3日、姉妹チームで元橋マリ選手も所属する LS 北見と対戦します。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。